ナナショナルネオハイトップ高層ビルに挑戦。 見たか長持ち力持ちナショナルネオハイトップ。